どうしてて戻ってきたんだわからないのかスパイダーマンお前はサイエンスエキスポで強盗なんかしやがった今回はお前が悪党だこのバカが考えろエディあの時を思い出してみろ僕とお前は群衆の中でぶつかったろステージにいたのは偽物のスパイダーマンだ奴は僕たちを煽り立てて今はこうしてお互いに戦わせているんだ そうだ思い出したぞ危、うん、ねえ分かったお前ら潔白だ俺たちが悪かった俺たちが悪かった俺たちが悪かっただとこいつだいいかバカーいいから私を助けてよ面目丸潰れだな、すぐ引き上げる早くしろ今だけは手を結ぼうだからあのハイテク泥棒を倒した後に おとじまをつけてもらうからなあれはちょっとした誤解だってちゃんと謝っただろう。とにかく犯人は変身できるだとしたらミステリオかカメレオンだだったらカメレオンだろそう思ってたところだそのうちわかるさオクタビアスの技術を欲しがるのは誰だ分かった分かっちまったぜ誰だそりゃサブマリナーだサブマリナーだって真面目に答えろマイティーソーは気は確かか もう答えるなギャラクタスはいいから考えるな。ジェームソンを頼ることにする。ビューグルシャに行くぞあ。ジェームソンだって。俺たちはやつが嫌いだろ。ジェームソンには合わない、さ。用があるのはやつのコンピューターのデータベースだ。コンピューターインターネットでもやるつもりか。いいから来いよ。